あはい発表時間は三十分ですそれでは皆さん拍手でお迎えくださいはいよろしくお願いします、えー、俗絵を読む技術パイソンで読むしイラストの心理戦略ということでこちらのタイトルで私ひら 広, 広さじが発表させていただきますよろしくお願いしますまずですねこちら講演ですね続編です、えー、続編なんですけれども 単独で全然楽楽ししめる内容なのででぜひ楽しんでいってくださいでまあお前誰だって話なんですけど私は広さじという名前で活動するしがない社会人絵描きですでまあ本業はウェブエンジニアやってますまあイラストは見るのも描くのも好きで、えー、毎日悠々自適にイラストライフ楽しんでいますまあ楽しんでいるけど最近ですねこれ騒がしくないですかまずこの話題触れなければいけませんよね今 勢いい止まらないですね本当にもうこの2か月間ぐらいツイッターを見ると毎日新しい AIAC のニュースとか飛び込んでくるしイラストレーターの取り巻く環境ってどんどん変わってるなっていうふうに感じられますよね。で、えーまあ、AIAC のすごいところって何、まあ、といってもうまいイラストがもう簡単なプロン プ, プトとラフだけでもうめっちゃエモいイラストがすぐ書けるというのがやっぱすごいところですよね。 こうイラスト1枚を調べるのに何時間も何日もかけているイラストレーターにとってこれは大きな脅威になると、えー、もう多くの人が口を揃えて言っているんですけれどもまあただですねイラストレーターは ま, あ、まず絵がうまければいいのかって話なんですよそんなことは実際ないんですねイラストレーターの使命はファンを喜ばせることにありますファンは、えっとまあ、ファンのニーズに応えてファンに喜んでもらうっていうのがまあ本当に最も重要なことで。 で絵のうまさはそのための技能の一つでしかないんですよじゃあ AI 絵師の登場で何が変わるのかっていうと昨日のこれディープブリザーズさんって方の動画で言ってたんですけど、えっと、AI はイラストを短時間で仕上げる補助ツールになるだろうというふうに予測してましたそして絵のクオリティは全体的に上がっていって今後どんなイラストレーターがこのイラストを描いたのかっていうのがより重要視されるだろうと言っていました このコメントに関しては本当に言えてみようだなと僕も思いますおそらく絵のうまさよりも今後はあの絵描きのえっと絵柄だとか題材の独自性みたいな絵師らしさがより重要視されていくだろうなと僕も思っていますなのでこれからのイラストレーターは絵をうまく描くために AI の補助ツールっていうのを使うのはもちろんのこと、まあ、もっといろんな可能性に目を向けていいんだろうなと僕は思います まあ AI から筆の速さとあの無人蔵のアイデアをもらいながら、人間はより早く広くファンのニーズに応えていくっていうのを考えるのが、まあこれからのイラストレーターの生存戦略になっていくと僕は思っています。はい、まあそんな感じですね。ここから本題に入らせていただきます。今回はまあ AI とも一緒に考えたいイラストの心理戦略について解説させていただきます。 まあ、あんまり具体的な提案とかはないんですけれども、今回はまあ皆さんの情報収集の一環だというような感じで、今回は心理戦略の構造を想像できるようになるまでをちょっと目標とさせてください。ちなみに、これ前回の発表では、あのこの戦略を絵師の狙いと言い換えて解説しました。まあ、一応前回の発表、今回の発表は前回からの地続きなので、えー、と簡単にちょっと今回の発表の位置づけを振り返させてください。 前回はですねイラスト全体の戦略を大きく2つに分けて解説しましたイラストのどこを伝えるのかイラストで何を伝えるのかといった趣旨に基づいた戦略ですただこれね後半のイラストで何を伝えるかについてはちょっとまあイラストの構成要素を機能を紹介するまででちょっととどまってしまいましたなので今回はそのイラストの構成要素の中でも心理に作用するえ色光 キャラクターのの要要素素についいいて深掘りしたいと思いますすそれらの3要素ですね、えー、戦略ピラミッドとかよくあるやつに整理してみると、まあ、こんな感じなんですけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、要はこれ言いたいことは一番上にある目的を目的とする引き出したい感情や情動に合わせてキャラクターや光色の中で適切な戦略を選べるようになろうというような話ですね。 という感じで今回は こ, のこんな感じの流れで説明させていただきます前半にキャラクターの心理戦略後半に光色色の心理戦略って感じで話させていただきますで早速キャラクターの心理戦略まずキャラクターが登場するイラストには大きく2つの趣旨がありますキャラクターの魅力を伝えることストーリーやシーンを伝えること 1枚ののののののイラストにここつ趣趣旨旨というのははは同梱するる結構ああででりませんただちょっとねこれ後半の方はキャラクターの以外の要素が結構必要なので重厚なので、えー、今回は前者のキャラクターの魅力を伝えるっていうところでちょっと説明を絞らせてくださいそのこのキャラクターの魅力を伝えるってことの心理戦略について考えていきたいと思います では、キャラクターの魅 力, あ魅力的なキャラクターのイラストの条件というのは何なのかという と,、えー、っとこれですねキャラクター性が分かりやすいことです。えーですね、キャラクター性というのはそのキャラクターの持ち味となる性格や特徴のことですね。まあ、英語で言うとパーソナリティっというのがニュアンスが近いです。そして、このキャラクター性はポーズと表情によって伝えることができます。じゃあ ポーズと表情って絵描くときにどう決まってるのっていうと全部オーダーメイドなんですね。はい、あの一例としてここに載せているエヴァ・真四ロさんって方の事例ではあのまず描きたいキャラクターを決めるとそのキャラクターで表現したいことを次に決めるその表現したいことがちゃんと表現できてるかなっていうのを何度もラフを重ねて重ねてながら実際に仕上げるイつスを一つ決めるというような過程を経てやっているわけです。 なのでポーズと表情を決めるっていうのはめちゃめちゃクリエイティブなプロセスなんですよ。とはいえ、とはいえですよ、絵師はみんなこう思います。とはいえ、オーダーメイドとはいえ、なんか定石ないですか毎回、そんなクリエイティブな作業をするのしんどいんですよ。まあ、それが人ですよね。実際あります。うん、しかも全人類にいくすごい定石があります、これ。 今回です、ね、その代表的な定石としてコントラポストそれから原始的な定石として性戦略この2つについて紹介しますまず1つ目がコントラポストですねこれ結構有名なんで聞いたこともある人が多いと思いますけれども、うん、コントラポストっていうのは片足に体重の多くがかかった姿勢のことですこれ躍動感を生むポーズとして紀元前から発明紀元前に発明されて以来もう今でもすごく使われているものですね ただねこれ技法書とか読んでも理屈がようわからんのですよ。<笑>躍動感を生むポポーズだよコントラポストラスっていうふうに書かれてるんですけれどもそれだと納得いかないじゃないですか。でちゃんと調べてみるとあの美術心理学とあと視覚心理学の分野にちゃんと答えが書いてありました。まず片足に体重がとあかかった姿勢っていうのは行動の途中のポーズなんですよ。 不安定なな状態なんですねで。片足に体重がかかると骨盤が傾いてで、まあ、体の軸がずれてでそのずれとかまあ傾きっていうのを修正するために無意識に頭や体やあの両手両足ともう全身がバラバラにバランスをとるんですねそうなるとどんな状態になるかっていうと全身を使ってジェスチャーをしている状態になるんですよ 体全体にそのキャラクターの行動、意思、ひいてはキャラクター性が現れる状態になるんです。その一方で、このキャラクターを見る人は、どんなことが起きているかっていうと、えー、っとですね、人間は本能的に目の前の危機を常に回避しようとするために、次に目の前で起こることっていうのをあの推測し続けている生き物なんですね。なので、行動の途中のキャラクターなんていうのが目の前に現れたら、思わず見ちゃうんですよ。 分析すぐにしたくなるんですよなので、すごく有目性が高いんですね。そして、分析する人物っていうのが、キャラクター性が分かりやすいわけですから、あのー、そのキャラクターの心情が分かって、で人は相手の内面を知ると、不思議と好感持っちゃうんですね。これ、熟知性の原理って言われてるんですけれども、まあ、そんな感じのキャラクターの性が分かりやすくて、思わず見ちゃう、そして、思わず好感を持っちゃう。 といった一連の人間の習性をパッケージ化したものがコントラポストというポーズなんです。まあ、ここまで説明するの難しいですよね、多分、技法上に関しては、うん。これがコントラポストの理屈の一つです。それからもう一つあります。これは単純ですね、えー。イラストとか写真のモデルになる人って大体プロポーションいいじゃないですか。で、プロポーションの良さをそれがさらに強調する効果があるのがコントラポストです。肉体美を強調するってやつですね。 でえー、特に顕著なのが大きな S 字カーブを描くタイプのポーズですで S 字カーブを描くポーズは体の構造上女性が得意なポーズなんですね女性は、まあ、男性よりも骨盤が広くてでこのポーズを取ると体のラインとか凹凸 が, 凹凸が際立つんですよ、えー、そう女性が得意なポーズなんですなので、えー、っと特に女性の肉体美を強調したいときにこのコントラポストっていうのは使われがちですで実際 女性のポーズから共通点を調べた方がいました。まあ、統計を取ったわけじゃないみたいなんですけども、女性のポージングの多くは多くに、まあ、コントラポストが使われていたよというような報告があります。そして、片足に体重がかかっていること以外に、もう2つ条件が見出されました。それが胴体と、えー、胴体が立体的にひねっている。そして、えー、肩と腰の左右が互い違いになっている。というようなことです。ってことで まあ、ここでコントラポストの条件の一つ最後に言った肩と腰の高さが互い違いであることっていうのをえっと検出して Python で検出してみたいと思います、まあ、まずはこれ必要なのが 2D の人物画像から 3D のキーポイントを推定することなんですけれどもこれまあいくつか試してみてまあ 3D の姿勢推定はまあイラストの 3D の姿勢推定って文脈で言うとまあ今のソタの中でいうメトロっていうアプローチが一番感触が良かったです。こう全身映ってればある程度デフォルメが強くても推定してくれましたこれ。これ行動はまあコラボで公開してるのでぜひんか気になる方は見てみてください。ということでこれでえ推定したキーポイントの座標同士の相対的な位置関係っていうのを計算することで。 肩と腰の高さが互い違いになっているということが判別できます。という感じでコントラポストは判別できましたと。いや、コントラポストいいものなんですよね。なんですけど、これだとプロポーションがいいキャラクターが有利って話で終わっちゃうじゃないですか。なので、続いてはプロポーションの良さもまあもちろん含めて、全人類にリーチできるキャラクターの、えー、持ち味っていうのを性戦略の観点から、えー、見ていきたいと思います。さて 性戦略って言葉が出ましたけども、私たちは、私たちのね、遺伝子にはプログラムされてるんですよ、もうすでに、惹かれるキャラクターの条件っていうのが。で、それが男女別にいろいろあるので、えっと、ますねまずは男性が好む女性の特徴について。男性は基本的に繁殖感の高い、まあ、つまり妊娠が生活しやすいっていうような情勢を好みます。で妊娠は えー、と健康で若い女性ほど成功率が上がるってこともあってで特に昔とか私たちの遺伝子を紡いだ世代の祖先の時代っていうのはあの 女, 性の女性に限らずなんだ年齢を数えることも健康診断ももちろんなかったわけですから完全に見た目だけで若くて健康だと分かるっていうこと特徴を好むんですよねな の, なのでそれがまあ実際どんな特徴なのっていうと い、まあ、いっぱいありますめちゃめちゃいっぱいあります。<笑>でまあ、ざっくり言うと女性キャラで描かれるフェチってい う, ふうなものは大体これです。これに気にします、まあ。本当にたくさんあるので、えーとまあ、気になる方はちょっとこれ見てください。まあ、もちろんこれのほかにもたくさんあります。で次、ですね、えー、と今度は女性が好む男性の特徴についてです。えーと まあ、女性の方はですね自分や自分の子供を長期的に支援してくれるつまりずっと味方でいいてくれる強い男性を好みます、まあこれですねちょっと困ったことに見た目だとそれなかなか判断できないんですよ年上の人はそういう能力を持ちがち、まあ、資産とか地位とかも高いから守ってくれる能力があるってことで、えー、と年上を好む傾向はあるんですけれどもまあそれ以外はちょっと思いつかないんでこれははい。 皆さんにちょっとぜひ考えてみたいないただきたいなと思います。続いて男女ともに顔が美しい女性を好みます。顔の美しさの条件は左右対称の平均顔ということです。特に左右対称の顔って言うと、えっ、ー、と病気で歪みがない、かつ今まで優秀な遺伝子を持つ血族の上に立っているというの象徴なんですね。 えっと、優秀な遺伝子があの顔のいい人を求めるから、まあ、それが血脈として使われているというような人物であることが証明されているものなのでもうこれは特に男女に、えっともに好まれがちの特徴ですそれから自分に好意がある異性のことも、えー、男女は好みます自分に好意があるかどうかは、まあ、主に目の様子から判別するんですけれども例えばイラストでは こ, うこっち向いていてで 瞳孔が開いている、瞳孔開くっていうのは、まあ、生理的にその人に興味があるって時に現れる特徴なんですけれども、その瞳孔が開いているっていうのが分かりやすい目のデザインを描けば、とても合格的なんですね。そのこっちに興味があるってことが分かりやすいので、まあ、そんな感じで、自分に興味がある人はあの好まれます。そして今度は、同性に対してですね、これは男女ともに身内やお手本になってくれる人っていうのを好みます。 これはまあどんな人をお手本にしたいかとかいろいろそういうのは人によって変わるのでこれもうちょっと説明はなしですはいそして最後に子どもについて男女ともに子どもらしい特徴を持っている人物っていうのをまあ好みますまあこれ人物に限らず生き物全体の話ですね子どもらしい特徴はまあベビースキーマって言われてるんですけれどもこれ持ってる生き物、まあ、生き物に限らず 実年齢も、種族も、次元も関係なく、そういった特徴を持つものは愛らしく思ってしまうというようなことがあります。まあ、こんな感じでいろいろ話しましたが、これらはどれも全人類が好む特徴なので、キャラクターにちゃんと描いて、これ、うまく強調して取り入れることができれば、受けるイラストが作れます特にこれ、黄色い背景をつけているやつは、外見的に分かりやすい特徴なので、これらは使いやすいですね。 でただですね、無計画にこれ取り上げすぎると、えっと、炎上するんで気をつけてください。<笑>はい、なんだろうな、えっとまあ、これはあくまでもキャラクターの要件に見合った魅力を強調するっていうのがあのおすすめなので、皆さん気をつけましょうってことで、こんなアンチパターンを踏まないためにも、この露骨な表現を念のため Python で検出してみましょうという感じで、えっと、いざ実装してみようと考えました。これですね こういったフィルターの実装って実はまあ SNS とか画像検索エンジンとかがもう古くからやっていて、まあ、OSS もかなり多くあるんですねなのでフリーライドすごくしやすいですで、えっと、イラストに特化したモデルっていうのでヌードネットってやつを今回使ったんですけれどもこれライブラリ付きでもうほんのこれ産業とかで<笑>かけてもう検出結果出るような形にもうパッケージ化されているのでもう本当参入するハードルめっちゃ低いんであの興味ある方は是非やってみてください というところまでが前半でした。はい、ざっと振り返ります。まず、キャラクターが登場するイラストの趣旨の中で、今回はキャラクターの魅力を伝えるって所に着目しました。で、そんなえっとキャラクターの魅力は、えっと、ポーズと表情によって引き出されます。そんなポーズと表情がをデザインするのに役立つ定石っていうのがコントラポストと聖戦略でした。ただ。 性戦略の乱用は気をつ け, る気をつけようね危険なのでっていう話で、まえー、と締めくくらせていただきました、はい、最後にですねでもこの紹介したコントラポストと性戦略、まあ、Python で簡単になんか、えー、と検出できましたよねなので今の AIA 師たちも多分理解してるんだと思いますこれ人間好きでしょっていうような特徴なのでイラストレーターはそういったところの強調は、えー、と AIA 師に任せつつ 今後注力するべきは他の要素にあるんじゃないかなと見込んでいますはいというところまでが前半でした続いて後半に入ります光と色の心理戦略についてですまず前提知識をちょっ と,、えー、とおさらいしましょう世の中の色のすべてそれは光に依存しています これパッと言われてピンとこないかもしれないんですけども例として光源が全てブルーライトになってしまった時どうでしょう私たちは青とまあ黒しか識別することが認識することができなくなってしまうんですよ。まあ 100% ブルーライトの世界なんてまずないんですけどもでも色が偏ることって日常生活でよくあるんですよね。夕日に照らされたオブジェクトとかっててもう赤く染まりまりすしそしそその影の影部分は 青青空空に照らされて青空色になるんですよ天空港に照らされるとまあその色になるというような話なんですけれども、まあ、そんな感じで色がえっと光に依存しているっていうことがこれで想像できると思いますなのでひとまずこの光の色っていうのを分離しましょう分離して別々に議論するためにまず Python でえっと照明の色を消してみますこれに関してはですね カメラのホワイトバランスを研究するアップル社員がいてその方がリポジトリを公開してくれていましたでそのパンサンプルコードをちょっと組み合わせるだけで簡単にこれ実現できましたねでもね詳細語りませんこれ何でかっていうとイラストに転用でできないんですよ<笑>デフォルメがつ、えー、弱いこうリアリティスティックなちょっとイラストに関しては、えー、と光の色っていうのが結構抜けるんですけどもデフォルメが強いイラストってなると 色の 補, 正が補正がちょっとうまくいいかないんですよねこれ何でかっていうと理由は分かっていて、えーとまあ、結構単純なんですねこうイラストは往々にして光の物理現象を無視するんですよ例えば桜の色ってソメイヨシノとかって白なんですけども花なんですけど桜描く時ってピンクで描かれがちじゃないですかあれって、えー、と人がものを見るときに実際の色じゃなくてそのものの印象を記憶してるんですねこれ 記憶色って言うんですけれどもイラストではその記憶色っていう色を結構選ばれがちなのでまあなんか物理現象をちょっと無視してるなっていう一面がありますまた立体的な表現も、まあえー、省略されてしまって色の情報が少なくなってしまうっていうのも原因の一つです他にもこうあえて光の現象に逆らうっていうコンプレックスハーモニーっていうスタイルの存在とかなんかいろいろとにかくイラストって物理現象を無視するんですよなので ごめんなさい今回はイラストから光を分析するの難しいんで、えっと、光のことは一旦忘れましょうあの忘れて色の話にします色の話に集中しましょうはいなので色の話をします色の役目っていう話なんですけど、まあ、これはイラストの制作フローの段階によって大きく2つ色の役目ってあるんですね制作イラスト制作では一般にこう イラストをいきなり仕上げるんじゃなくて ま, あまずざっくりとした色を塗ったえと色ラフっていうのを依頼主に提出してで錦のすり合わせをするんですねこのイメージでコンセプトでいいですかって感じででその依頼主との合意が取れたらその後にイラストの色を書き込んで仕上げていくんですでこの2つですねえと配色によってコンセプトを決めるっていうことそれから塗りでクオリティを上げるっていうことこれが 色の戦略を決定づける色の役割ですで。今回は主にですね、配色によるコンセプトを決めるっていうところをざっくり話していくんですけども、まあ、といっても、配色のコンセプトって極端に言うと、2つの 分, 分岐でを決めればいいんですよ。これですね、まず1つ目が全体の色を統一、あとこちら、こちら、まず1つ目の分岐なんですけれども、全体の色を統一させて、えー、類似させるか。でそれから 類似させずに分散させるかっていうような分岐もう一つが被写体と背景の色を同化させるかそれとも対比させるか言葉で言ってもこれちょっとなんかパッと想像できないと思うんで Python で実際に色の色配色っていうのを見てみましょうで、ここでまあ作ったのが、えー、っとイラスト全体の色をマッピングするこうメッシュ状のテーブルとあと色相感っていうのを模試て作った 円形の、うん、ヒストグラムですこれらですね、まあ、実際の作り方はコラボを見ていただきたいんですけれども、どちらもマットプロットの標準機能で作れちゃうんですよね。本当これ、マットプロットめっちゃ便利だなっていうふうにこれ、改めて思いました。これでまず、イラスト全体の配色が類似しているか、分散しているかをこれで確認します。まず、これは全体の配色が分散している例なんですけれども、 これ左のテーブル見ても赤と黄色の2色が分散しているってことが分かるし右のヒストグラム見てもまあこれは明らかに赤と黄色が分散しているっていうのが分かりますよねなのでまあこんな感じで分散しているのが分かりますそれから次は全体の配色が統一されて類似しているっていうような例です右のヒストグラム見るとえ分散してるじゃんって思うかもしれないんですけども左のテーブル見てください えー、これね、えーとまあ、色が地続きになっているのがわかると思いますこんな感じでこうグラデーションで色を一塊にして類似させるっていう例もあるんですねでまあこの中で最も使われている色っていうのは何色っていうと紫っていうのがわかると思いますけれどももうこのイラスト全体を支配するのが紫色っていうことがこれはわかります類似している時には最も、えー、と面積の多い色があのそのイラストの全体の雰囲気を決めるということでこれなんか ね、このイラスト紫特有のこうミステリアンスな感じ出てますよね。といった感じで配色の分析するのすごく楽しいんですが、まあ、慣れてきたらさらに細かいパターンっていうのが当てはめると、まあ、もっと色の世界にディープライブできるので、えー、っと楽しいのでこれぜひ興味持っている方はやってみてください。そして次にやるのは 配色とあ被写体 と,、えー、と背景を分けてそれぞれどんな配色の関係にあるかを探ることですまずセグメンテーションのちょっと、えー、巨人の方に乗って被写体と背景を分離してみましょうこれすごくいろんな事例ありますけれども僕は、はいあのー、イラストで結構切り取りやすかったカーブキットってやつがお気に入りですうんでそれでこれで分離した素材の色を分析してみるとこれで見ると被写体の配色に近い黄色が まあ、背景を補う形で、背景のなんか足りない色、逆か、被写体の配色に近い色の中で、ちょっと足りなそうだなという黄色を補っているというような形の配色になっています、なので、被写体と背景が色が同化しているというのが、これで分かりますね。なので、被写体と背景が持つ感情がすごくマッチしていて、これで明るくて朗らかに感じるというのがこれで分かります。 それからこちら対比している例です。これは右のヒストグラムとか見るともう明らかですよね。被写体の方は赤の成分が多いのに背景は赤の補色に近い緑の成分が多いというような感じなので明らかにこれ対比の関係にあります。でこの場合被写体側まあ目被写体を目立たせて注目させたいんです。これ被写体の女の子の可愛さに注目してっていうのが、うん、すごく感じられるイラストになっています。 とかまあ、私の言葉でいろいろ説明しましたけれどももっといろんなプロの人が、えっと、プロのイラストをより詳細に、えー、分析している事例があるのでなんとこの本今発売中ですなんか今ん<笑>ダイレクトマーキング急にしちゃってますがこれかなりまあ面白い本ではあるので、えっと、こういった分析好きな方はぜひお手に取ってみてくださいはい っていうのが配色からコンセプトを探すって話なんですけれども、えっとそうですね。ちょっともう時間がないんで、えっとごめんなさい。ここの部分はカットします。はい。一応エントロピーっていうのを使えば書き込みが多い領域が推定できるよっていうような話題でした。はい。以上で後半まとめさせていただきます。はい、えー、っと後半の方はですね、光の分析をまあちょっと断念した後に色の分析で。 主に配 色, と配色からコンセプトを抽出するってことをやりましたちなみにですね今後キャラクリエイターが注力すべきはやはりこの配色のコンセプトの設計だと私は考えていますまあ塗りの部分はきっと AI とかにまあ任せられるんだろうな今後あって想像してますねと以上でこのプレゼンは終了の時刻になりますが最後にこのプレゼンでやったことをまとめます 今回はキャラクターと光色の新事戦略の構造化に挑んでこのいくつかを Python でえと再現しましたそして特にキャラクターの魅力を引き出す定石と配色のコンセプトの設計っていうところを重点的に解説しましたそれからまあ最後におまけです最初にイラストレーターと AI は協業でき る, ぞいいぞするといいぞって話しましたけれども実はこのスライド自体も AI と協業して作りました、はい あのプレゼンのところどころに使ったイラスト、実はあれ、僕の絵柄を AI が逆学習して、えー、と生成したものなんですね。それを、まあ、使いました、まあ。これもイラストレーターと AI が協業した事例の一つっていう風に言えるかもしれないですね。まあ、未来は明るいってことで。はい、それでお後はあとはよろしいようでということで、締めさせていただきます。ご、はい、ご清聴ありがとうございました ご発表ありがとうございました何か質問がある方はスライドに書き込みの方をお願いいたしますスライドにいくつか質問が上がっているようですので上から確認して伺っていきたいと思いますまずは弘前さんの本人から発表資料はスピーカーデックにありま す, とありますので皆さんご確認お願いします続きまして質疑です いわゆる人外系絵師は AI の学習が及んでいないため AI 補助を受けられませんよって絵のクオリティ時間ともに一般的な人を描く絵師さんに競争負けしてしまうのではないかと思いますいかが考えられるでしょうとありますがいかがでしょうかいや本当にそれはその通りだと思いますなかなかこう日地層の人とかいうなんか人たちってなかなかね大変だと思うんですよね でまあ自分のイラストをどんどん作っていってっていうだけじゃそれだと難しいと思うっていうのをんかこのねディープブリザードさんって方も人外系なんでそれはちょっと愚痴ってたんですね<笑>それに関しては、まあ、ただ人を模しているものなので、えー、とある程度ポーズとかっていうところは結構、うん、なんだろうな、まあ、割とえー 構図の参考とかにはできると思うので、まあ、一部を取り入れつつという感じでえできたらいいなというふうにこの方は言ってらっしゃいました あ, あ, あとはちょっと、うん、そこの部分は多分ニッチなところで戦える絵師の仕事っていうところで生き残っていくんじゃないかなと僕は考えていますって感じですかね。ありがとうございます続きまして AI もコントラポストなどの定石に沿った絵を出しているのでしょうか。 学習時の入力によるのかもしれませんがとありますがいかがでしょうかはいその通りだと思いますで、まあなんだろうな、学習時のイラストによって変わるんですけどもだいたいイラストって結構コントラポストに沿って、えー、作られているものっていうのがまあ、半分ぐらいそうだと思うんですよねなのでまあ、自動的にってことはないですけれどもだいたい出力結果ってコントラポストに沿った キャラクターのポーズがえっと出力されるんじゃないかなと思います。ちょっとそれに関してはまあ全然統計とか取ってないんで、あの違ったらちょっと声かけてください。ありがとうございます。とイネスが急上昇している質問がありまして、お初活ジョジョ出しはコントラポストという理解で合っていますか？ほぼ正解です。<笑>いやまあマジであれコントラポストをねあの。 女性がなんか得意なポーズって言ってましたけれども女性立ちしているキャラクターって結構女性的じゃないですか見た目的にまあ本当に、ね、女性のコントラポストを使っているのにあんなたくましい男があんなポーズしてるっていう意外性で多分女性立ちってすごく受けてるんだと思いますはい僕もちょっとねそれは素材として1回テストで使ってみたら全部女性立ち驚くほどコントラポストだったのであのいい質問だなと思いました ありがとうございますたくさん質問が来ておりまして実際に絵を調整するときにカラー分布を使う作業はしますかどれくらい時間がかかる時間短縮につながるものなのでしょうかとあります実際の絵を描くプロセスでどうやってあそれに関してはですね、まあ、よくビジュアルリファレンスっていうものをあの絵師は使うんですけれども、まあ、実際の えっと、実際の舞台の絵とかあの描きたいキャラクターのなんか舞台とかに立ってい る, あ立っているなんか光が当たっている人物だとかっていうのところからあのカラーピックするんですでそれをパレットとして使って、えっとまあ、実際にできてるかなっていうのを確認して、まあ、その後に多分配色がバランスいいかなっていうのであの僕が作った、えっと、最後に紹介した配色のマッピングとかも使ってよしっていうことが結構 確認できていると思うので、まあそんな感じですかね。今回答になってるから。なるほど、うん。ありがとうございます。といくつかまだございまして。えー、普段どんなツール、括弧ソフトウェアで書かれているのでしょうか。とありますが、いかがでしょうか。えっ、ーえー、と、クリップスタジオとフォトショップを僕は使ってますね。まあ、それぞれ派遣取っているし、あのー。うん。 クリップスタジオは日本語の資料が多いしフォトショップはやっぱりツールとして万能なのでそのあたりは持ちつ持たれつ使ってますねあありがとうございますまだまだ来ておりまして、えー、記憶色か自然色かを分析する手法はありますかとありますがいかがでしょうかあのこれに関しては研究の論文見たことがあってあのー どうやって記憶 色, 記憶色に一貫したこう傾向があるのかという分析をした方がいらっしゃったんですけども全然なかったんですよ。バラバララだったんですね驚くほどで、えっと、これに関しては、まあ、難しいなどうやって考察するかは、まあ、さっき桜の例挙げましたけども桜って引いてみると桜の木って実際ピンク色なんですよ。でも花見るとピンクじゃないんですよ白なんですよ。 っていう感じで、まあ全体の印象っていうのがあのい一部の肌に適用されているってことなんで、まあそうなると全体の印象とか何らかの印象を持ってその色が決まっているわけなので、ただものによってその印象が変わるので、まあ全然なんかその辺りはバラバラになってしまうなというような感じですね。はい、はい、ありがとうございます。あと数件ですね。AI の画像を見て。 ここれははは何かか活用でできるのとと思ったことはありますかあめちゃめちゃありますよ、うん、実際に何か活動に活かしたことなどありますかとあ実はこれねその最後に紹介した絵柄を学んで出力してくれるっていうやつこれを2週間ぐらい前に作ってもらったんですけどこれ23週間かな、うん、まあこれ見て思ったのがこのツイートの通りなんですけどもあの。 インンスピレーションの元になるしこう自分の絵柄に寄せてくれるんで、えっと、描いたことない対象を描くときに自分のスタイルになるとあこんな感じの塗りで使えるんだみたいなあの学びの対象にもなったりとかなるのですごく、うんまあ、まずこれに関してはまあ絵柄の AI なんですけれども、えー、絵柄学習する AI なんですけれども他にもまあだろうな、うん、こういう光のバランス使うんだとかいろいろ。 参考になるところは、えし目線ではたくさんあるので。そこは、まあ、なんか出力結果を見て、実際にどうやって使ってみるかっていうのを、自分でもいろいろ考えてみたいと、これから思うので。はい、うん。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。あとは、コメントとして、イラストの色戦略と写真の色戦略、結構違うところがありそうな気がします。この違いを考える必要がありそうですねと。あります。ありそう。はい。コメント。 ありがとうございますそれでは、えーそうですね、もし他に何か質問がある方であったり、まあ、直接お話 し, したい方は廊下やオープンスペースでお話しすることもできますのでよろしくお願いいたしますそれではトークの方を終了したいと思います発表ありがとうございましたありがとうございました